お腹全体が出てしまっている。下腹がポンと出ている。そのお腹どうにかしたい。できるだけ簡単にお腹をへこませたい。わかりました。とっておきなものを紹介します。バックブレス腹筋です。デッドバグは辛い。プランクも辛い。腹筋腰が痛い。そんな方にもぴったりです。今回の動画を最後まで見てもらうことで、できるだけ簡単に少ない回数でお腹をへこませるやり方というのがわかってきます。必ず最後までご視聴ください。 はいみなさんこんにちはタートルです。今回ですね、もうズボラな方にぴったり、やるスペースがないとは言わせません。簡単にお腹に効いて、簡単にお腹がへこんでくる、バックブレス腹筋、紹介していきます。やり方を聞いた後に一緒に実践していきましょう。お腹をへこませるポイントとしては、お尻を締める力。これがとても関係しています。腹筋をしても腹直筋が鍛えられるだけです。 要するにお腹をへこませる方法としては、お尻を締める力を身につけて、お腹をへこませて姿勢を正す。そうすることで、お腹が伸ばされて姿勢が正されてお腹がへこんできます。ですので、レッドバッグやプランク、腹筋などをしても、お尻をちゃんと締めれてなければ、お腹がなかなかへこんできません。今回、ペットボトルを使うことで、 少ない回数でより効果的に早くお腹をへこませることができます。ペットボトルがある方は用意してください。今すぐないよっていう方はですね、やり方だけ聞いて、身を見真似で、ペットボトルなしでいいです。実践して身につけてください。では、やり方を紹介します。お腹をへこませる方法として、お尻を締める力が必要なんですけども、今回ペットボトルを挟んでやります。内ももの力で挟むんではなく、 ポイントとしては骨盤を内旋してしまうと内ももの力が入ってお尻の力が抜けますなので外旋をします骨盤を開く感じでお尻をキュッと締めますこれが内側になっちゃうと力が緩んじゃいます外側です外側にするとお尻がキュッと締まりますお尻がキュッと締まるとお腹がキュッとへこみます そして腰を丸めやすくなるのでよりお腹に効かせます内旋ではなく外旋ですペットボトルない方はクッションでもとりあえず OK です枕でも OK です一緒にやりましょうバックブレス腹筋いわゆる体を倒しながら息をしっかり吐きますで今回これを挟むんですけどより外旋しやすくするために足を閉じてしまっていると自然と挟むことが可能なので足を ちょっと広げて、広げすぎると落ちちゃうので、落ちるかなどうかなちょっと挟むの辛いなっていうぐらいで挟みます。そして、かかとを合わせます。このように。これで外旋します。お尻を力入れて。ペットボトルをちょっと前に出すイメージです。この状態で息を吐きながら、かかとをタッチするんですけど、 お腹を伸ばしたままではなく腰を丸めながらタッチしますこういう感じですこの時に前も少しストレッチされるのでもし痛ければつま先立ちにしてかかとを高くしてくださいこれでお腹をへこませながらかかとをタッチぐぐ外旋したままです これでお腹の力をクッと入れます。これを息吐きながらするんですけど、できれば3回以上吐き続けます。ちょっとやってみます。ここから。ふー、うっていう感じです。細く長くお腹をどんどんへこませながら3回以上です。一呼吸3回。これを2呼吸合わせて6回やっていきます。 かかとにタッチするときに、頭だけ、これではダメです。腰から、こうです。こうはダメです。こうです。お腹をぐっと締めます。これを息を吐きながらやっていくので、どんどんお腹をへこませる力が身につきます。これを、二呼吸、三回にセットいきましょう。スマートフォンは顔の前に置いてください。 ベッドや布団でも、OK、でもすやっていきましょうしっかり外旋ですいきます2回目 OK 今のでお腹をへこませる力がかなり身についていきます通常の腹筋とは違って奥を使うので お腹をへこませることが簡単になってきますもし慣れた場合一呼吸で3回ではなく一呼吸で7回とかぐらいを目安にやってみてください息がなくなるほどお腹がどんどん収縮しますので息がなくなっている状態でもう一回もう一回って続けることによってお腹をへこませる力が身につきますですが息を吐き続けて酸欠になったら危ないので気をつけてください今回ペットボトルを使うことでより お尻を締める外旋をしてお腹をへこませながら腹横筋をしっかり使っていく腰を丸めてよりお腹にも効かすことができて首も腰も痛くなく簡単に行えるバックブレス腹筋でしたとっても簡単でしたよね腹筋はお腹に効かないプランクは腰にくるデッドバグは難しいそういった方には今回の分がおすすめですやってみた方頑張ってみた方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします 各種 SNS も行ってますので、よかったら説明欄からリンクのフォローしておいてください。YouTube のコメント欄でもいいんですけども、できれば Twitter でアカウントない方は作ってもらって、タートルフィット t n フォローしてもらって、よかったらハッシュタグつけて、トレーニングの経過や質問などをもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。